さんこんにち坂東市からやってまいりましたまさかのよさこい響きと申します、えー、本日最後の演武になります最後の最後まで精いっぱい演武いたしますのでどうかご声援のほどよろしくお願い申し上げます踊り子麗いそれではまいります影武者 将 門, 門よさこい響き影武者 ね身も心も委げた不調心許した一人の花綾のごときならずの影敵の身といわれし我が身唯一の忠傷我を欺き藤原に漏らす魔性の女家里の矢は機体を貫き万光しもったに。